はい、で全然めれないで、ね、100分は一見違うって本当だよね。 入っちゃうのね、はい OK です。じゃあもう入っていいはい。ごめんこれねごめんこれ一人あごめんだよねごめ、うん<音声>、うん、やってみてちょっと作業をちょっと取るからはいこれでこれを切ればいいんですよね。うん、そうそうそうそうもういいですかね。おおうい。うん いいっすね、その反応おっそうそうそううまい濃いう い, うう い, ういや感動すスイーツみたいスイーツスイーツの柔らかさ<笑>あでってくる。硬くなってくるあでもなんかいい。<笑> そうそう、言ってる意味わかるよね分かった、うん。で、歯を十分出して、まあ、青い日で、うん。青い日、青い日。い日<笑><笑>まあ、そんな慎重やんなくても、あの、ガーッとかね、歯をもうちょっと出してもいいんだよね。<笑>そうそうそう、歯をね、十分出すという。いうはい、スーっと、外すとこ<笑>、うん 気持ちいいね、はい、じゃあそれ外してみて、み手でおすごいい、綺麗にっててポンは、うんうん、外れました、はいはい、っどうのかんないでも何か出てきたら 6mm なのでちょうどそこに合うぐらい。あ いい感じでいくででくしょょいいいいもうちょっとですかてかてここがあります、うんはい、いいす全然足りない、はい、いいですあもうすごい簡単にすごいちょうどねこの大きさがあった。 うん、これでこれ で,、OK、ですはい、こ、えー、か, かですです、ね、ここれれれででね、結局、ね、4枚取れるのでこれ半分で切ってから切っていきます。はいそうですねはい じゃあ、<笑>あキーキーは電解メッキを作ります。 熱気を吸うところからですね。そうなんですよね。あそこからじゃないと電池は、ね、そ触媒が ね, ね。必要だからねそうそうそう。断層を挟んで。これちょっと上出した方がいいですか。うん、上出してここに そ, そうだ ね, ここね。掴みやすいから、はい、下でもいいんだけどね。これ掴むのは下でもいいんだよね。なんか下までこう、はい、ほら行った方が。ああ届く。そういうことだよね。うんうん、下手掴んでも支障ないので。ギリギリのところ。そ, っとそうそうそはい、確定してください。はい、で。 えー、割り箸とビーカーをこことここかな、ね、固定していきます、うん、見苦しいな見苦しいな見苦し い, いやいや<笑>見苦しいっていうのはガムテープがちょっともうちょっとこう可愛いガムテープの色がったのにかわ、ね、いく切ってわれ白あったんだけどね、うん、白これちょっともうビニールテープはね別の時につけます、うん、<笑>ちょっとガムテープがみみっちいって いや、でも、はい、映えてきたよこうやってやるん<笑>こうやってどうやって使うんだこれ。<笑><笑><笑>はい 当然疑問に思うだろうってことは起こりうるわけだからさ本番でも そ, そうそうそううそうそう気が付いてくれたわけでもありがたい、はい、そうそうこれで一応ね仕組みは完成なんですよじゃあ 次, 次じゃあ先生200をボトルで入れちゃってはいドドドこれは大丈夫ですよドーとね か電気は流れないんだけどまあ大体でいいですよもう本当に百、ね。百0ね200大体280ぐらいにしよかじゃあ2 0でいいんじゃない二百0百足すの大体そうあ と, あとで100を足してちょっとこの上になるまでに洗いす注ぎ入れるっていう感じはいここからそこにもう一気に入れちゃっていいスピードスピードいますそう2切りやったな 右でやったな右でったそれでそのままうん動かさないでそのまま行ってこっちでちゃちゃちゃっと洗いたい、うん、なるほどそれ左っしかったなだからだから左持ってちゃちゃっと洗うほうが、ん、楽あっあって入れちゃったここに<笑>ごめんちょっとごめんね入てんではい、はい、じゃあちゃチちゃって洗うとこ見せてくれるこうそのままいってんのかいごめんごめんこぼ<笑>さないようにしてはいここぼさなチャーってちゃーっ て, ーーってそういう意味だったんですけど、ね、なかなかうん 三百。ね。ちょうどこのね。ニッケルメッシュの上の方にくるぐらいでちょうどいいです。はい。もういいかな、こっちはね。あとは足すだけでいいか。いいですか。いいすかうん。もうあとはほら。ただほらもったいないからさ。三秒。三秒。あ、もう三秒いった。三百一点もうちょっと上まで。こ こ, この。 3 0 0 °は書いてあるんだけどの一応この上までね、うん、隠れるところまで入れちゃっていいですか あ, あいいですまで、はいまいまいじゃあその後、そっちにガラス棒があると思うんでん ガ, ラガラス棒で軽くこうかき混ぜてほしいのねいいですかはいそういうことですほん当はねマグネチックスターラーでこの磁石で機械でやるんだけどマグネチックスターラー初めて聞いた 全ての学校はいわけではないのでのガラス部でちょっと書き混ぜます今これ電気流れかてそのまま続けてしいてくれる。 でこ の, つ出る細かいのがあまあついてるかもしれない。 炭素素の表面からあのあが発生ししてていいるるはずななんだけど出てるわあれ臭いしないちょっと俺いいや、そ, そここまででしないですす<笑>れは、うん、本当え薄れすぎたあー待って、俺、ダメだかも。嘘ついた 手のにおいが<笑>俺の手がすええ<笑>んすきえっ何か気持ち気持ち気持ちするすると言われる、はい、ガラス棒は流しに置いちゃってくださいでえー、っとえー、っとリード線を外しますここ で, いいですか？はい、リード線を外しますリード線外します。はい。 それじゃあ割り箸を外しますガムテープを剥がしてそうそうそう垂らさないようにして、うん、ここに入れていいですよあこれはね流し流し、うん、はいじゃあえっと洗濯バサミそのままで廃液をこっちに一応、はい、これは透明になっている前提なんだけどねあこっちは持たなくていいですはい OK. じゃあ、じゃあ。ここは、ね、さっきみたいにして洗う。あーじゃあ。そうそう。やっぱり、ね、<笑> 右, 右利きかなっていう。そうそう、そういう意味です。これ、ね、洗濯ばさみなんでついてるかっていうと、別に言わない。あの、<笑>落ちちゃないようにっていうだけなんて で, で。洗ったら、あやっぱりこっちがちょっと足んなかったのね、 はい、洗い終わりましたれこっっちちがラインはこっちが右のラインか。 これ、うん、右のラインだね。右でいいんだよね。右。<笑><違><笑>左<笑>。左かごめん、左かごめん。二<笑>本取るんだから、そうだね、左のラインで、ごめんなさい、間違えちゃった。はい。ちょっと、ごめん、間違えて間違えてごめんなさい、向きが違ってた、こうだ。あれ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。俺が。いや、これ、完全に切断しちゃっていい。あ、してる。うん。 はいきましたじゃあこっちは一人分ね。はい、でこっっちでえー、っとこれと同じもん作るわけ、はい、だからここもう一回完全に切断してそうこっちは全く同じもん作るそうそうそっちは切断しちゃったんです、はい、触ったとこなんか落ちてまあまあ見ない見ない見ない<笑> これと同じものを作れば い, いけだからここまでさあってここまで、はい、そう切り落とさないこういう意味完成形見せれば意味わかると思うんだけどどこで切ればねいいかっていうね、うん、そ, うそこがそうだね 5mm ぐらい残して 1cm ぐらい残してみてくださいでこれでワンセットできましたみたいなでこれと同じことをこっちでやってください、はいはいはい、仮止め、うんうん、うんといいうん まあ、細い方がいいんですけどね<笑>、うんまあ、いいまあいいかないいっすいいっす い, いっす分<笑>こっち側もちょっと仮止めしてそうそうそう厚くなってきたねちめたいなはい、うん、はいでその次にあの電極のどっちかちっこれをいただきます、うん、そうおそうでしょでここは仮止めしないでセルロースがあったんです透明なやつがあったんですけど<笑> そいつをかぶせます。あ、これ取ってて、ね、はい。はい。被、うん、せます、うん。で、ここで一回また仮止めを両方にしてくれる、ねうん。拘束します。まあ、いいや、その手間が面倒くさいんで。うん、はい。こう足<笑>して使ってっていうのはだしら。はい。はい、はい ヘスターもないし、ね、赤い手入っ て, 入ってる。で、これこ今度はこっちのこっちがプラス極になるね。で、こっちはショートしないように反対側がいいね。あ、こっち側のがスタイリッシュかな。あ、そうそうそ う, そう。こうやればね。多分これあの時間的にできます。はい、で, で仮止めしてもいいし、そのまま手 で, で押さえていて。そうそうそう。そうたったこれだけでも池ができちゃう。これ薄い。これただ押さえてるだけじゃない。 だからセルロースを境にニッケルメッシュとニッケルメッシュだけでできちゃうっていう 最, なんていう最高のパフォーマンス厚さとかねこう手軽いこれが燃料電池の面白いというか手軽さっていうかねかメッキがほとんどメインなんですよこれでちょっとプロペラが動くとこもできます大丈夫です、はいはい、じゃあここでもう完全にこう封じちゃん漏れないようにここも全部あのテープで。 ガガタガタしない。いガタガタ全部封じちゃいます。うん、あとこう、プロペラが回る。固<笑>定、はいまあ、しなくていいかでここで水素を発生させたいのね、はい、だけどこれね電解液であ の, 反対 の, の反対手が反対だな、うん、左手でちょっといっ、うん、そうそうそう。そうそうそう 量はあまり関係ないののでそうそうひっくり返してててこの間から立てていいよとはい、いいです。じゃあここにピペット戻して、はい、燃料本燃料2人授業ないい、はい、いいですではい でこれじゃセッティングしてこっちに差 し, し込んではいそうそう差し込んで大丈夫ねあれから手つかないよねうん今ところ大丈夫です ね, ですね、うん、じゃここに燃料棒をぶっ込みますいいはいぶっ込みますはいぶっ込みま す,、はい、みますであとここつないはいはい両手両手両手 で, 両手でうんそうそうはいこれで水素が発生してこのプロペラが回る Thank、you